皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月3日。今日は、学園の月替わりクエストをやっていました。京連とフェスの中で、一番厄介な相手が、このグルービー先生ではないでしょうか。この録画ではすんなり倒せてますが、その前が割と面倒くさかったです。学園で混乱と魅了ガードを 100% にするのは大変なので、ある程度食らうのが前提の戦いになってしまいます。 少なくともピンクタイフーンと魔食だけは避けられるようにしとかないとですね。というわけで今月も無事に終わりました。でも先月のストックを使い果たしてしまった形なのでまたゼロからため直しです。虹の錬金石もだいぶ溜まってきたのでそろそろ新しい武器を買おうと思います。 ただ、本当に錬金石をいっぱい使うのは新しい防具が出た時なので、武器に錬金石を使うのは控えめにする予定です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。